それでは月を輝く天を仰げ我らの旅路が今始まる十六代目響き通い 全ては寝静まり物語の幕が上がる終わりに包まれ後の々が輝く空今宵は13夜地に明れを告げて神が通 空に影が射すああいう狭間に姿を見せるはここを乗り濃煮によぎるはにつ紡がれし転う天井咲く月下中殿静寂気く矢のごとし大運の水汗へ嵐を起こす勇気さるそのまままさに一気当選の姿かの竜の名はおぼろ つかめにこの名前一人こい 地球、ね、にまい散る花火だ また来年、ね、はっ見ていただいた皆様に最高の笑顔でありがとうございましたありがとうございました悲劇撤収